地の果てまで道路が詰まってる時の絶望ったらないね。だから、逆走して引き返すことにしたぜーお前は順路が指定されてる博物館を、券売場出た直後から逆走していくのか。展示名が生物の進化なら、退化してるんでその人に合ってますね。パトカー来てて草。今のただ渋滞に切れただけじゃないやろ。普通携帯トイレとコンドームは車内に常備しとくよね。トヨタだって。 広告で車はラブホって言ってたもんな。そこまでは言ってないですけどねスマがいミサイル。面積が大きいガラスが盛大に割れるから、実態異常に激しい事故に見えるんだな。大きい声で誇張して被害しゃぶれば、相手がひどい人に見えるのと同じですね。赤信号ですら見落とすんだ。他人の問題ごとの真相なんか見えるわけがねえ。安倍総理の敬語を批判した後は、韓国ハロウィンの敬語を批判するんだ。 歴史は繰り返すところで日本の年金制度はいつ降伏するんですかもう本土爆撃始まりそうなんだけどだから防空壕に逃げろって言って服用だの貯金だの言うでしょその傍らで知れどなどなどなどんな社会風刺にちょっとでも政治が入るとコメント欄で右翼認定する人と左翼認定する人が同時に現れる野獣先輩〇〇説をネタとして楽しむんじゃなくて 現実世界でマジでやってやがる。中年世代っぽさを随所で出すんじゃない。このチャンネルの若年層なんて可愛いもんだぞ。未だに1コメしてるからな。じゃあ逆に聞くけど、まだ小学生たちの間で鬼滅の刃が流行ってると思うか。逆の逆を行くけど、鬼滅の刃に飽きた小学生が、まだ小学生には鬼滅の刃グッズだと思ってるおばあちゃん世代に、メルカリで鬼滅の刃グッズを売ってるんじゃないかな。こうして、おばあちゃん世代に渡った鬼滅グッズが、小学生世代に渡ってから、 その日の晩にはメルカリに出品される。無限ループって怖くねあの耳乗り上がらすた分割れたね。これどうしようもないね。はなんで入ってきた直後に急ブレーキしたんだよ。たぶんあの人、ツダまでドイツでの運転許可でないですね。運が良くて入国が許される程度。お前アウトバーンで同じことやるのか、人混みの中で、靴紐結ぶためにしゃがむようなものだぞ。警備に問題が後かわめくなら、 ドローンからいやいや、ここは古典的な爆破予告だろ。まあ爆破予告メール、予定時刻を過ぎても気づかれなかった事案があるし、過労死が起きれば残業を批判するくせに、爆破予告を見逃せば仕事が遅いって言うんだな。そういう何やっても積むような往復ビンタで他人に当たるから、統合失調症の子が増えるんですよ。逆に考えるんだ、社会全体が間違っていると。ただ、だからって何か手を出す必要はない。 その手出しの実例が、地下鉄へのサリン散布だからな。受精レースで買ったのか、貧乏くじを引かされたのかは知らんけど、その頃から人生なんて綱渡りさ。あの人の持っている棒は長いな。綱渡りのバランス取りにも棒は必要だが、長さもしっかり銀に白アホ。多分センチメートルとメートル間違えてますね。ならその場で切断しても問題ないやろ。その飛行力があるような人は注文前に確認するから。 そもそもそんなミスしないそして仮に単位ミスじゃなかったとしてもどう考えても持って帰れないものを買うのがまず変冷蔵が必要な商品を旅先で衝動買いするようなものマキタの電動工具を買うときバッテリーや充電器を買い忘れるか適合しないバッテリーを買うか付属品が実は足りないかボルト数が間違っているか 解体時間 と, 容量が適切でないというか日本にもこういう運転するハイエースいるんですよね。マジで底辺労働者だと思います。底辺労働っていうのは、何の仕事をしているかじゃなくて、どう働いているかで決まるんだぞ。まあこの雑さで務まる仕事があるなら、の話ですがね。解体屋の人が見ても、 こいつには無理だって言いそう一時期月収300万円の新聞配達員だったわいひくみの見物 50cc のスーパー株なんて抜かれる側でしかないもんなここはイーロン・マスクがテスラドローンを作って空から蹂躙してくれることにかけるかお今からテスラ株買うか かつてのボーレンバフェットみたいにまあ自動車会社としてのテスラにもう投資価値ないですからねそれにしても動物園のオランウータンでも見ながら歩き方を教わったんでしょうか彼らはクソを投げつけることがあるらしいがあいつは存在そのものがクソだからいるだけで投げつけるのと同義いるだけでダメとかセクハラの未来案コンビニのゴミをひとまとめにする感覚で何でもハラスメント認定するなみんな被害者面が好きみたいなので私は加害者面で行きたいですね でもいつもいつも前例がないよう、早速被害者ずらしたかもしれん。じゃあ一般人の運転を見てみろ、日本人の平均があのレベルなのに、どうやればトルに足るほどの害悪行為ができる。日常的にスマホの感情煽りに流されて、ネットのまとめ直しみたいな無価値な情報に溢れて、周りの人間のレベルが下がりましたなぁ。知ってるか壁の向こうって、見えないんだぜ。 見ようとしていないの間違いでしょう。エロ動画を検索する男の気持ちになれ。結局バカなんだよな。一回目で許容範囲に収まってるのに、わざわざ入れ直して駐車してる。真面目で謙虚な系の人を見習えそんなこと言ったら岐阜の田舎のスーパーとホームセンもひどいぞ。軽トラは斜め駐車がデフォだ。田舎で土地代が安いからか駐車場が十分広くって、ちょっと離れればいつも左右柄ら空きなんだよね。 おっとこのレクサス IS は、超大排気量の V8 を積んでるタイプですなこんな乗り手の手に渡ってしまって、不憫でならない。この手の大排気量車は、市街地でベタ踏みするんじゃなくて、余裕のトルクで流すのが乗り方なんだぞ。コルベットが滑るベルト。トルクと馬力の概念も知らないから、乗り方への置き換えもできない。もっと言うと4000回転からドカン。みたいなトルク特性も意識してないから、適当に加速させようとして突然滑る。 おい、海外のまとめ動画なのに日本が紛れ込んでるじゃないか。昨日、新東名を70キロ台で走ってるワゴン R がいたんですね。模範的な安全運転でだと思うでしょレーンからはみ出しまくってたんだよな。ノー、飛び出したくじくミサイル。事故った時の相手のダメージは、車重と速度のバランスで決まる。軽くて小さくて、優しいじゃないか。ワゴン R の安全装備を充実させて、安全かつ丁寧に乗る。 これがすべてにおいての正解説。車重の軽さは、雪道での制動距離にダイレクトに効く。排気量の小ささは、環境にもいい。ただし運転民度がゴミ。レーンをはみ出す後期高齢者か、小さい車体で割り込みまくる低辺通勤者か、おとなしい初心者マークかの、この三択しかない。それがワゴナあるだ。ちょっと進んだ後の謎停止、これはひつい突立激増パターンですよ。発進をワンテンポ遅らせたり。 初期の加速で出遅れて、その分を車間距離にしたり、その車間で急ブレーキを吸収したり、相手が悪いですねそうですね、事故った分の賠償はないですよ、やり返したら犯罪です。どうやってもユーザーが損するように仕向けられてる、パチスロ台の設定というか、ロジックを見てる気分だ。中央分離帯に取り残されてる人がいますなまあ半分ずつじゃ一ちがンるのかはわからされるエンド。少なくとも交通事故の加害者叩きをする人に、テスラアンチをやる資格はないってことだ。 食材として車内で冷凍されてる鶏も、まさかマクドナルド以外でシャカシャカチキンされるとは思わなかったやろなぁ。シャカシャカチキンとか言うから、マクドナルドかケンタッキーが食べたくなってきたじゃないか。とりあえずお前ミンチな。業務スーパーでまずいと噂の棒北海道コロッケみたいな。もはやお肉ですらない断片の切れ端。脳機能がそのレベル。まことご飯食べるとき、欲しがってもないのにジュース飲ませそう。おばあちゃんの甘くて美味しいお菓子。糖尿病促成コース。煮干しでもバリボリ食ってろ。 かっこ骨が縦向きに刺さって出血。カーナビ設定は適当でいいよ。かっこ目的地周辺で迷惑運転。というかちょっと聞いてくださいよ。GR86 のレンタカーで春菜さんに行ってたんですが、トヨタの純正カーナビがゴミクソすぎて道を間違えたんですね。そしてこのレンタカーセレナである。普通の人なら即時ブチ切れてクラクションでしょうが、私は20秒待ってしまいました。鳴らしてないよ、手を置いただけ。 そして、あんなクソザコレジャーミンが、後ろなんか見るわけないけどパッシング。マジでレジャーミンに似てクソだなこのまま春菜さんの登りでそこそこ走るのですが、それはまた別の機会に。んで、なんだったっけそうだ、純粋に運転が下手なクソザコ一般人と、荒い運転をするカスの2つが、全体の 30% を占めてるっていう話だった。インターネットをやめて、自動車の運転をやめて、嫌な人がいる職場もやめたら、今の日本じゃストレスの受けようがない。ここで謎の急ブレーキ、白煙が上がる。 タイヤコンが断続的になっているところを見ると、ABS は一応作動していたようですね。何の事故回避にも役立ってないがな。ことあるごとにッピなる自動車の安全運転システムのようだ。インターネットをくださいと携帯ショップに行き、自動ブレーキをくださいとカーディーラーに行く。君たちはこうだ、年金をください。